演武開演どうも私の連れ連れなる日常演武さんですよねはいそのいうわけで本日はこちらファミリーマートのトマトのサラダを食べたいと思いますうんその名の通りトマトは上にてカタカと持ってますねいやってからではい、うんです赤緑白黄色ではないのかなねまあ野菜の色はそこは感じないですねそれでは チャンネル登録よろしくお願いします準備完了しましたではいただきますトマトが入っているからといってトマトが甘かったりしたこするわけでもなく 本当にトマトをただ食べたい人のためのサラダといった感じですね。ネ食べフェイナ特にシンプルでいかっていうところまでまあ野菜が取れるかなぐらいの感じでした。うーんこれトマトが好きな人以外はわざわざ買って食べるほどないかなということでこちらもペンスとさせていただきました。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。エンディ